不过何必悩んでんの え <laughs> っ ってどうどうですか落ち着きないですか。ここかね、あちょっと気にしてるぐらいですか。キック落ち着きないですかね。大丈夫ですか、ね、なんか こ, ここここが気になるみたいな感じでか、ね。えっとな何て言うんでしょう。すご攻撃的に気になるってわけじゃない。ではないと思います。はい、大丈夫だと思います。そこは。 だからタンポポよりもエサの方に興味があるってことですよね、<笑>今のところ。 そんなにガツガツしてない、パパに対していい。いい意味で、いい意味でやる<笑>。こんにちは久しぶりです。大きいなー。来ていいよ、来ていいよ。<笑>はい、<笑>えー、そんなに気になるの大きめにほら奥<笑>、えー、そんな に, に, なな<笑>んなに大きい。なんかでも喋ったね、今。<笑> 挨拶せへんねや<笑>いいんんねよじゃゃあちちち<笑><笑>ちょょ<笑>、ね、ょっとしゃべっっっっっととと<笑>てててみみみたたたなららういいいいいいいも全部食べました。 なんかリラックスしてる感じでいいじゃないですか。一個終わってます。はい。なんだな。びっくりした。ごめんね。れ見てくると来るんじゃん。あれこれまただあ。うん。うんいいよ見てきな。ないいな。いいなどんなたの。それもそれもトリガーキング。<笑>ほらフリーと。<笑><笑> <笑>どうもお久しぶりです本当で行ってる、ね、いいの喋っと<笑>挨拶ぐらいしたらどうなんかそうだよね<笑>あ恥ずかしい恥ずかしいね恥ずかしい 来る来 て, って見ない見やる一緒に見てるあらねえぐいぐい来ないぐいぐい来ないでよね自分で先に行ったらよかったじゃん<笑>私が行くとさ、ぽーちゃん行くんだからさ 一人で行ってきなって言うと行かないくせに私が覗くとグイグイ一緒に来るんですけど。<笑>超女子。行ってきてよ、行ってよみたいな。<笑>みんなが行くと気になっちゃう。うん、いなかったね。 気持ち悪い動き方がどこだここはどこなんだどこだ思い出してくるよだんだんたぶんああそこかもおとし来たところか絶対なるキクと優しいし食べなされ食べなされお疲れ ゆっくり休んで、今日。はいはい はい。なるべく一番もこっちにる。はい。多分キックさえより、ここの方がいく、感じや す, いす、ね。あ、まあな、なんとなく。こ, なこういう感じが、なるな、こういう感じになるかなって感じがします、ね、ですじゃあ、扉を開けるアイスを。扉、はい、外から、カメラマンに出して。開はい開けると。はい。じゃあ、ここの方が。次は次は。はい。 多分1分は3倍できればでこちょっと声が通りづらも、はいはいはい、<笑>入ってすぐ開します。 ああい<笑> 扉, 開け扉開けるタイミングって2人今入るじゃないですか、うん、入ってもうすぐ食べ方見てよければ。かか、ねはい、かりりりままままししたたた、はいはい、じゃあもうううすすすぐ肉にを揚げととくのか氷ので氷氷時ににややろ思っっててけそうならはいいこ ここれっってしてしさ、こっちに置いいね。 じゃあちょっと当ててみますちょっとコントロール下で開けました。はい開けましたはい 何かあったら裏へ行ってね。<笑><笑><笑> でっか<笑>お互いコントロールされてるんで。じゃあどこかのタイミングで。 キック君からポポに近づくかポポからキックに近づくかどっちがいくかちょっとどこのどこにいるキック君に近づく、えー、あんたが一番あえっとスタッフの安全確保。 杉はさん、こっちでじゃあ、T ク君プ、そこにしようか、で、ポ こ, こがこういく感じで、はい、<笑>でかいな<笑>。 で、獣医さんがおるところにあんたが逃げれるように、はい、なのでこっち側からなのでこっち側からはいちょっとその辺ぐらいまで行きますはい、こっち来てます、はい<笑> ちょっと、お尻かよしいいじゃん。 もちちちょっと気がちょっとて っ, て<笑><笑><笑>ちょっととだういよは普通に休止して問題は休止の後とどうなったんですか<笑><笑> この回の餌全部あげても次の、えー、その後離したくなってももう一回餌ありますもんね次の餌ありますもんね、はい、2回目の餌使うじゃあポポからさっき終わって、はい、<笑>餌の量をちょっと。 あととどれぐらいでですすかちっまし、ね、もっこりしてるわ。 好好好好好好好好好好好好好好好好好好 あっはい。 右にいなから決定のレースやると思ってた。<笑><笑> で<笑>、でしししたうんじゃあ認識した上で認識認識といいいかか相手ななてておよっろく前誰やハハハハ。<笑><笑><笑> 見てるで。<笑><笑> みんなここにずっといどうしたどうここしたの<笑> 近くで声が聞こえたな。来そうな声やったな。めっちゃ似てる。 <笑>見てるやんここ見てるやん何あ入ったら<笑>誰も来へんねん<笑>おおっおっ助けの求めに来たんかあそこにお どうした？<笑>助け求めに来た<笑>うんいいやで、ね、入って<笑><笑>頑張れ頑張れほら頑張れ頑張れって<笑>いけるいけるうん。わ<笑><笑><笑><笑> めっちゃ見てこんにちはってねん。おいでに 大丈夫やったら頑張れ頑張れいけいけ<笑><おい><笑>ほらちけっと今日はね昨日いつもどり急に追いかけてこうくるわけ はい、ファーストコンタクト、ファーストコンタクト。<笑>お、入るよ、入った。おおー、入ったおー。入った、ポーちゃん。頑張れ。<笑>いるね、いるよ、いるよ。みんな頑張れ、頑張れ、ポーちゃん。 さあ、リク君が来来来た来た私使ったの いや入りました完全に入ったでちょっと慌てちゃってここでうわーってなって急いで上がった大丈夫さっきだブぼされてないで<笑> 何もされてないあのジェシー・カが嫌われるでッ、うん、OK ね大丈夫そうね<笑><笑>何 何, 何あかん怖かったん大丈夫やありえへんかったありえへんかった<笑>行くわじゃああとは二人でよろしく<笑>行く<笑>はい 頑頑張っ て, しんの て, でていないてじに置いていかないで。 い行うーん、はいはい、<笑>行っちゃった。 でも画面が出てない か, からよかった。 とかいうのも入ってるみたいなあるあるライブ配信あるある入ってたねプエでね鼻の穴とかポーちゃん お, あら<笑>おー登りたいな鼻の穴が張り裂けそうプ<笑>チッとなりそうなぐらい出発してる<笑>ボーリングの玉の穴みたいなピ<笑><笑><笑>ックくんが 覗いてます、ね。覗いてる。あ、どうも。おおちゃんじゃないと思うよ。おおちゃんじゃなくて。<笑><笑>もう変動がね。ずっと中<笑><笑>撮っているか。いいよ。一生懸命やってる。<笑>はい、全然大丈夫です。ありがとう。はい はいえー、ここからとってまーす。 Amen.、Uh -huh.